こんにちは、白クマさんだぜ。今回は白倉をやっていくぜ。ではやっていくぜ。結構集めたよ。行ってみよう。色々あるけど白倉さんは落下ダメージで、全ロスすると思ったでしょう違います。答えは全ロスしないでした。大当たりー答えれた人がいたら高評価をしてね。いいね。 いい感じにできそうだから楽しみ。黄色が綺麗でいいね。白熊さんも頑張るよ。豪華な絵ができそう。あはは。白色や黄色が多いね。いい企画になりそう。チャンネル登録よろしくね。おやすみくもりー。すやすやすや。おはよう。 白樺の階段を降ります。フルダイヤ装備だよ。今回もゆっくり実況をするね。黄色のコンクリートの砂ブロックで積んでいくね。白色を作っていくね。そうそう生配信とか考えてるけど、ゆっくり音声のやり方が、わからないだけど。もし知ってる人がいたらコメントで送ってね。すごい豪華でゴージャスな絵が、 できるね。白色の家ができるね。いいね。あはは。楽しいね。いい感じにできてきたね。ここから早送りするね。 パート2だよ。いい感じにできたよ。2回作るね。上を作ったり、いろんな建物を作りたいな。黄色があって、いいね。なかなかいい絵ができるね。ワクワク。完成が待ち遠しだよ。その調子で出来上がるね。楽しみ。4ブロック積んでいくね。高さだよ。木の床ができそうで楽しみ。いいね。 あはは。二階建ての家ができそうで楽しみだね。高い建物だね。自然がいっぱいでいいね。完成が、とても楽しみだね、嬉しい。白色のコンクリートの壁紙合ってる。黄色の窓ガラスを貼るね。川があって森があるよ。さらにガラス貼るね。天井も作るね。 白色と黄色だよ。白色の天井がもうすぐできるからね。松明で全体的に湧き潰ししていくね。森をたくさんあるね。色い々ろいろあるし、種類が多いからね。高級住宅ができそうだね。別荘だね。クラフト確認していくね。一コンクリートがあってていいね。なかなかゴージャスだな。いいね。 あはは。いい絵ができるね。あと少しだね。お邪魔します。綺麗。すごい映画見てるみたいで、綺麗すぎる。なかなかすごすぎて、言葉が出ない。すごすぎるびっくり。3映画見てる感じですごすぎる。 別荘が豪華すぎる今回の白倉は神回になりそうになるよかったここまでにしようねあはは今日は楽しかったねもしも白熊さんが頑張ったと思ったらチャンネル登録よろしくねまた青熊にー。ー